ガチャ開封動画はアクセス爆上げだと聞いたんですが本当にこれでいいんですかね皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています11月16日第5回フィッシングコンテストも終わり冒険者の広場で大量祭の報酬が受け取れるようになっていますね皆さんの調価はいかがでしたでしょうか 私も最後の最後まで粘って頑張ったんですが、これといった超過を上げることはできませんでした。せめてピタリ賞くらいはもらいたかったんですがね。とても残念です。全体で約2000万匹くらい釣られているであろう中での、それぞれ上位200名、合計400名に入るということは、単純計算でも1匹あたり5万分の1であり、グランプリ期間中に500匹以上は釣った私でも、約100分の1の確率を引く必要があったというわけですね。いや。 その計算は本当に合っているのかそれはさておき、大量祭でもらったこの本マグロの像、すごくいいですね。台座なしで宙に浮いているというのが、とてもポイント高いです。これはハウジング税にとって、がぜ燃えるに枠ですね。そして、来たる第6回フィッシンググランプリへの決意として、第5回の時の私の記録をここに残しておきたいと思います。本当に、箸にも棒にもかからない、平凡な記録ですね。というわけで、